今日のパニックブレーキだったわ。そしてとある日の高速速い。wrx がいたら追いかけたところ、一瞬の隙間に入られて逃げられた。詰まる台数が少ないからこそ。 通用するカス運転だな。さてさて今日は何の企画かというとですね。休日の深夜トヨタ市に走り屋は出るのか、その調査です。日付が変わるちょいすぎ、実際に法律虫の自ペ家にも遭遇したことがある道に行って、誰かいないか確かめてきます。今通ってるのは定番のさなげグリーンロード。24から6時までは無料開放なんだけど、誰もいなかったね。さっき走り屋の道とか行っちゃったし。 サムネだかタイトルでさっとと書いてるかもしれないから、具体的な場所の名言は避けようかな。まあとにかく川沿いを東へ行くよ。特にバイクや小柄なオープンカーにおすすめしたい。県道11号線。走り屋どころか一般車の一台もいないんだけど。まあ待ちなされ、企画は始まったばかりさ。 ちゃんとトラブル起こるから途中でセンターラインもなくなるし突然の直角カーブもあるのでまあ初心者向けではないですね深夜の闇と流れの速さが相まって道が純粋に危ないのは今に始まったことじゃないしなさてどこで鹿が飛び出してくるのかまあ実際どんな企画だろうが山間部走れば鹿くらいいるからなそして突然の幻想的な風景 きれいでしょう。この先にむっちゃ狭くて危ないところあるんですよ。地獄への道がきれいに舗装されて美しく照らされているわけだ。ちょっと待て、ここ狭すぎだろ。左側には脱輪しそうな段差もあるし、R35 で通った時は、マジですれ違えないと思ったね。通ろうと思ってた道が通行止めになってたので、川の北側へと迂回します。 途中ですごく狭くなるんだよね。普通のダム沿いはエンディングだと思うでしょうハイビームで照らされた道が、突然なくなるんだ。知ってる道だし対向車も来てないからガンガンに入っていくが、まあリスクあるよな。とは言っても夜って、みんなライトつけてるでしょガードレールの反射や一瞬の光で、来てたらわかるんだよねー。とりあえず倍速。ヤビツ峠のヒルクライムみたいに見えるかな前半の、道幅が狭くて勾配がきつい区間ではタイヤを温存する。 でも後半があるとしても、この区間に FD が有利そうな要素はない。ダム沿いの40キロ制限ですからね、うねうねの極みですよ。ここで矢立峠の86ロードスターみたいに並んだら、ロードスターの方が、路肩の斜面で飛んで、赤い NA みたいに盛大に横転しそうだ。とりあえず抜けたよ、まだまだ険しい区間は続くけどね。個人的にはここら辺も走るような道だと思うんだけど。 これあかん や, つや、マジで誰かいる気配すらもない、8倍速ゆへの超速うねうねを見よ、横 G で臓器が口から出る、トマホーク X とか F1 マシンで、こういう道を攻めたらどうなるんでしょうかね。個人的には、軍斎のクラッシュ動画みたいに、跳ねてばかりで減速できなくなって、そのままクラッシュしていくと思いますけど、 そしてこの物騒なトンネルなんだよなぁ。このトンネルが来れば、もうスタート地点は近いですよ。ちょくちょく橋がかかっていて、断崖絶壁をくり抜いて、なんとか道をつなげたのがわかりますね。このトンネルを抜けたら、公衆トイレと、ダムの広場があるんだ。運転中の私、あーここちゃんと気づく。あの公衆電はそこ湧くね不気味すぎて寒気がしてくるんだけど、いや実際気温は低いんだけどさ。火の玉映ってね。ただの照明です。まあでも居心地悪いですわ。 ダムの景色を楽しもうと思ったけど、気味が悪すぎたので退散します。何も映らねえ。編集で明るさ補正してもこのざま。というわけでちょっと実験をしてみます。新しくカメラを用意してみました。いい具合に撮れてますね。そして、誰も来てないのは分かりきってるんだけど、つまり方向を知らせる相手もいないんだけど、撮影中だから付けとくかの発信合図。誰とくなんだろうっていう、プリウスの運転手目線の動画です。ちなみに40キロ制限なんだけど、 多分何回も何回も思いっきり強化します 危ない運転はしてないから見逃してくれ乗り物のブレーキング性能と真面目に運転する人と速度計の誤差を考えれば常識の範囲内だと思うぜこの車を運転してて何も不満という不満が出ないんですよね c t ら1 0キロから上の加速がしょぼいくらいで安定性高いしブレーキゴリッゴリに効くし横幅が小さくてこういう道も楽勝それにしてもまだ人生で3回くらいしか走ってない区間だから道がわからねえカーブがどうなってんのかわからねえ そして何より、走り屋のレポートに来たのに誰もいねえ。さ、せっかくの低速走行なので EV モードですよ。無音ミサイルですよ。はい今4キロ超過したね。そんなところ見てたら逆に事故るわ。深夜の急カーブなめんな。カーナビ画面で察してくれなんだぜ。 むっちゃうねうねしてますよねそしてカーブでカメラが変な方角に向くところから私の目線の方向を察してください初心者あるあるフロントガラスの中でしか運転しないちゃんと先の方見てるとブレーキランプが連なってたり対向車が来ることに気づけたりするんですよまあ映像で見る限りじゃハイビームがレーザー重火よってレベルで真、ま、正面しか照らしてないんだけどなというか不満言っていいっすかカメラゲーム なんか視野の端に入り込んでくるんですよねー完全に目頭のところにレンズを持ってこられるんですが、これは普段使いには支障あるかな。そして完全に撮影以外のところで、いろいろ起こっちゃうんだなー。動物の発生四角笛をつけてるんだが、その影響で完全静止したか。微動だにしなさすぎてびっくりしましたよ。そしてさっきより明らかに速い速度で走っている気がするのは、多分画角のせいですよ。路面知っていな。 見えた何が鹿がいるんですよ。見返してもはっきり映ってなかったけど、豊田市の山中って、ただサファリパークですね。うっかり引いたら廃車、ただでは見せてくれない。闇の中へと消えていきました。そしてもう少し進んでいった先で。売り棒か止まって待ってて以来。はぁ、あ、みんなも。 ブレーキパッドはいいの入れとけよ。私の急ブレーキ、今のところ対人相手で使ったことがない。まあそういよく間では、急ブレーキなんかいらない速度で余裕持って走ってるからだな。また、あ、確かですよ。当たったら廃車になりそうなレベルででかいですね。観察してみよう。警察が事務所に入ってきた瞬間の、闇金みたいに走っていっちゃいました。再度実験です。今度は上側の、視界を邪魔しないところにカメラをつけてみます。うーん。 これはダメですね。安全的には完璧なんだけどな。またいろいろと検討しようと思います。 それにしてもこの視点の高さ、多分第タンと当たりの着座位置が、ここに当たるんじゃないですかね。視点が高い方が、見通しが良くて運転しやすいらしいな。車間も近くなりやすい。まあでも私が動画を見比べた感じでは、地面が遠くなって怖いですね。マシンの動きを感じながらペースを作るなら低め、車の大きさが直感的にわかるのが高め。いや、そんなところで着座位置は決まりませんが、運転中にどこを見るかが大事なのであって、視点の高さとかどうでもいいんだよな。バイクだと特に、頭を向ける 方向というか角度が悪いと体全体が変にねじれますからね曲がりきれなくなって事故るよさて動画撮影中に一番来てほしくない一時停止のご登場ですねシれットカットするのが定番なんだけど私は速度計での浄化も停止線オーバーも隠さないタイプさ今そのままノンストップで行くと思ったでしょあれくらい慎重でちょうどいい見落としは大事故のもとだからなあってはならないそしてまた適当にト豊田市の山の中をぐるぐる走って帰ります トヨタ知って何なんだろうねトヨタとか言っても9割盛りじゃん EV ガラパゴスでも環境には優しい街私だってプリウス乗ってて走り屋はありえないし暴走でもないし無駄な原則と急加速がない分エコそれにしてもこの道はすごいですね 見通しがいいから、どんどんペースが上がる。タイヤからゴーって、音が聞こえてくるレベルのコーナリングにはなっていく。普段はそういう速度域から、鹿の飛び出しや落下物に対応しているわけだ。そやブレーキパッドくらいは変えとかないとな。いやー迷うよ。この車が万能すぎて大きな不満がない。 もう一台買いたいんだけど、迷うばかりだ。さてここが道の駅、おばあちゃん1山岡っていうところだったかな。ここを過ぎたら山の頂上から谷底まで、というレベルの山下りになるんだけど、その途中で、冒頭のあの悲劇が起きたわけだ。最初に言っておくけど、私は基本的に、常時全方位警戒をしています。さなげグリーンロードに乗った時から、後続車がいたことはなかった。ここは谷の上にかかる、普通に自殺できる橋の上なんですよね。そして見通しのいい直線ゆえ、 深夜でもなななきゃブレーキは踏まなかったよなぁあんま言いたくないけど、事故の原因になりそうなら、あんな小動物は引くのが正解です。地球の自然と共に生きている意識があるからこそ、相手が人じゃなくても、優しさを残してるのかもですね。 そういったところでまとめに入るなら、走り屋を探そうと思って深夜に山に来たけど、自分が走り屋みたいな運転をして終わったというオうち。安全マージンを多めにとって、タイヤ使用率を天引きで制限して、プリウスでやってるってだけの違いしかねえんじゃねえかなあ。運転が好きなら走り屋なんだよ。かっこ純正マフラー。なんてところで、ご視聴ありがとうございました。